さて、ここからは、インターネットのプロトコルのお話をします。インターネットに使われているプロトコル群のことは TCPIP というふうに呼ばれています。で、TCPIP には、これまで長く使われてきた IPv4 と、から今使われるようになってきている IPv6 ともありますけども、V4 の方がちょっと簡単なので、以下では V4 の説明をしますね。 えー、ここで述べる範囲では、アドレス表記やプロトコルやプログラムの名前がちょっと違う程度で、原理は同じです。で、えー、TCPIP というのはですね、たくさんのプロトコルが集まったプロトコル群なのね、えー。こういうふうにたくさんのプロトコルがあって、それが階層構造に並んでいます。で、えー、この階層構造に見ましたけど、下の側ではですね、どのような媒体、例えば無線んで送りますとか、光ファイバーで送りますとか、 イーサーネットケーブルで送りますとか、媒体ごとに、それぞれのプロトコルが違っています。また、上の方ではですね、トランスポート層のところは、UDP と TCP というプロトコルの2種類があります。で、UDP と TCP は違うんですね。UDP は単独のパケットを送るだけで、パケットがなくなったりすることもあります。さっきの最初のパケットに近いですね。TCP は、えー、まあ、さっき説明したような、 エラーのない通信を実現しています。で、UDP-TCP の上側にはさまざまなところがありましたけども、えー、それは、例えばウェブサービスを使うため の, のプロトコルとか、ファイルを転送するプロトコルとか、さまざまなものは分かれています。だから UDP-TCP のようにそれぞれのさまざまなサービスがあります真ん中にインターネットプロトコル、IP があるんですけども、えー、IP はまあ全てに共通しています。だから、 この IP でお互いにやりとできる範囲というのが、まあインターネットなんですけども、えー、IP と TCP がやっぱり多く使うんですね。エラーがないので。ね、だからこの TCP と IP が一番多く使えるので、TCPIP という言い方をするわけです。次は IP アドレスのお話をします。で、えー、パケットはそれぞれ例えば A から F に行きますとか、B から C に行きますとか、宛先が書いてあるという話をしますけども、 TCPIP ではこの当て先として指定するものは IP アドレスと言います。で、えー、パケットを取り切る先は個々のマシン。まあ、ネットワークの場合はホストっていう言い方をするんですけども。なので、IP アドレスはホストごとに別の値が割り当てられています。で、TCPIP が今の形になった1980年頃には、ネットワークの規模は小さく、通信は遅く、コンピューターも不利きだったんですね。ですから、 パケット報復ではべてのパケットにはたしく入れないといけないので、それはコンパクトでないとデータが多くなっちゃう。そこで IPv4 ではアドレスとして3 2ビットの値を使うようにしました。3 2ビットの値。これは1バイトが8ビットですから、8ビットが4つでは3 2ビットですね。そして、これを私たちが普段書き表してとくには、この一つ一つの8ビットの数値、 を受信法で書き表ます。だから、このバイトは210ですというか、このバイトは154ですとこうか、これ4つくぐっています。で、それぞれがこの8ビットの符号なし二信表現なので、この値は全部0から255でないといけません。そのことに注意してください。これが、えー、まあ、IP アドレス、IPv4 のアドレスになっています。 で、えー、今その IP アドレスをそれぞれビット列で表すとコーティーになりますけども、ま、あ32ビットになんですね。この32ビットの IP アドレスは、ネットワーク部とホスト部にきっぱり分かれています。これはどういうことかというと、一つの欄には、そこに接続されている複数のホストや機器がありますけど、それは全部違う、えー、ホストの ID よ。だから、一つの欄だったら、この部分は一緒。この部分が、えー、まあ、ホストごとに違う。 いうふうになっていて、そこに教科があるんですね。このネットワーク部とホスト部の教界は、ネットワークごとに違います。例えば、1個の欄にたくさんマシンがある。100台とか200台とか、500台とか。あるいは、えー、10台しかないとか。そういうふうに様々なのですから、この教会は、えネットワークによって違うんですけども、そうすると、このネットワーク部を全部1にして、ホスト部を全部0にした、 3 2ビットの値を使って、その境界を表すということになってます。これをネットマックと言います。ですから、例えば、えー、ホスト部が8ビットの場合のネットワークのネットマークは255、255、255、255、えー、0というふうになるわけですね。えー、このネットマークを使って、ネットワーク部とホスト部の境界を区別します。そして、ここは重要なところなんですけども、 IP アドレスというのは世界中、まあ、インターネットの中全部で重複がないように管理されていて、ある特定の IP アドレスを持つホストというのは世界中にはただ一つしかないようになってます。うんうん、実際にはその、どっかまでがネットワーク番号で、どっからがホスト番号ですけども、このネットワーク番号を、えーまあ、固有になるように割り当てるわけですね。えー で、えー、ホスト部はそれぞれの管理職権の中で自分のマシンに割り振っていけばいいと。どういうふうにやってます。そうするとですね、世界中どこでも IP アドレスは互いに違っていますから、ある IP アドレスを指定すると、その世界中のどこでもそのアドレスにパケットが送れるというふうになるない。これによって、えー、世界中の、ね、コンピューター同士、まあホスト同士が互いに通信できるというのがインターネットのすごいところです。